すいません鳥居のシールと木の尾に炭を包み手高くらしく祈りを込めてと始まっております3年前になりますか、この曲は大丈夫私喋る<笑><笑>大丈夫濃厚作とかじゃない大丈夫大丈夫です<笑> パトリニングという大きなテーマに臨んでおります一生懸命演舞しますのでご声援よろしくお願いしますよろしくよろしくそれでは参りますわきあいあい2020千年祈り歌 あ、oh. あ